フラクチャードカウチェット来ました近場の発電機から回すかどっちから来てるなんで目の前から来るんだよ 危なかった。 でここ飛んじゃった竹から外れたなまた俺狙われそうなんだが来るよな であった板がない。うんだ。助かった。 毛が変わった回したいけどカニバルいるのか機密つよきだなフックが近すぎだ追いかけてこないか 先にこっちの発電機つけよう助けたほうがいいか言ってくれたこっちに来るぞいや大丈夫か全然大丈夫じゃなかった デッハが回復してなかったこのカニバルノックアウト持ちだったんだな一、うん、人追われ出したぞ メグありがとうメグがキットゲ持ってるけど発電機先に回そうゲート先に開けるから治療は待ってくれメグゲートに向かってきてるノーワンか ノー案内オッケー、今のうちに逃げるぞなんだみんな見てたのか。俺もこの道通るぞごめんな。みんなも逃げてくれ。 ホワイト俺たちも出るぞ。